それでは今日の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。であと前回は、序、まあ、算に関するあの計算量 の, あのまとめということで、まあ、例えば、あの一変数多公式の序算もしくはその多倍長整数などの序算 の, あの計算量をについて議論しまして、でそれからあと拡張ユークリットご助法の計算量についても紹介しました。でまあ、その上でその、まあ 中心的な内容としましては、その中国女王三宝の計算量について紹介をしました。で、えっとまあ、今日と明日あ、今回と次回ですね、そのまあ、この講義の最終盤のこの2回で、そのまあ、少しあの話の思考を変えましてあの、多項式などの高速乗算法という内容を紹介したいと思います。 でえっと、今日はですね、その中で特に唐津ばの乗算アルゴリズムというのを紹介します。でこれはまあ本来、えっと、この授業で使っているテキストではその第6章にありますその高速風流変換え、えっと、FFT によるあの高速乗算法というのが紹介されていますけれども、まあ、あのそれよりもまあちょっと理論的には優しい話でしてでただその高速乗算法を学ぶ上では、まあ FFT をやっておくんだったら、まあ、これも一通り目を通しておいた方が良いだろうという判断で、まあ、今回、あのー、説明をしたいと思います。で、まあ、今回はその整数の乗算と、それからあの一変数多項式の乗算に関する、その唐津波のアルゴリズムを紹介します。えっ、ー、と、まずそのあ、ちなみにこの唐津波というのはですね、これあの考えた人の名前で、あのロシアの人でですね、あのう 最近、まあ、10年ぐらい前に亡くなられたというふうに聞いてますけれども、割とまあ最近の方ですね。で、えじゃあ、唐津波の乗算アルゴリズムの、まずの整数編の方からちょっと導入をしていきたいと思います。で、まあ、あの非常に単純な例で、まず、10進の2桁 の, あの整数の乗算っていうのをちょっと取り上げてみます。で、今ここに A と B という2つの整数がありまして、 まあ、受信法でそれぞれの桁がですね、えっと、A の方が A1、A0 と、それから B の方が B1、B0 というふうに表されているものとしましょう。で、これはまあ、あの、整数の和で表すと、その A1 の10倍プラス A0 というのが A a であって、あと B の方は B1 の10倍プラス B0 という形で表されているとします。えと、以上、あの、A0 と A1 は、ま、0から9までの範囲の整数ということにします。で、 これを通常の方法で乗算を行います、行いますということで、乗算の単位は一桁の整数の積を単位に行いましょうということを考えますと、よくあるやり方は、この A と B のこの受信法での表現を展開してですね、その乗算を、その各、そこで出てきた A と B の各桁の乗算を行うということになるかと思いますが、実際にこう式を展開して、 で、A と B の各桁の乗算を見ていきますと、これ1桁の整数の乗算が4回、あの、現れていることがわかると思います。まあ、いわゆる、まあ、タスキーラケットでも言えるんですかね。あの、AIBJ で IJ の組み合わせが、まあ、1001の4通りを取るという形です。で、えっ、ー、と、唐津波の方法の乗算というのは、この乗算のプロセスをちょっとだけ変えるものです。で、えっ、ー、と、どのように変えるかと言いますと、 次の3種類の乗算を用意します。まず最初に、この A1B1 というものですね。それから A0B0 と。で、残りの A1B0 と A0B1 なんですけれども、ここが一つのポイントなんですが、その代わりに、まず A1-A0 と、それから B0-B1 という2つの整数の減算を行いまして、その2つの数をかけると。 といいうことを行いますでそうしますと何がありがたいかという と,、えー、とこの真ん中の部分のこの結果ですね本来はここは A1B0 プラス A0B1 なんですけれどもあのこれを用意すると実はあの両端で計算した A1B1 と A0B0 をここで使えるんですね。でこれによってその加算の回数は増えるんですけれども乗算の回数を1回だけ減らせるという特徴があります。 ここがその唐津葉のアルゴリズムの一番のポイントです。あの、まあ、加算の回数増えるんですけれども、乗算の回数をちょっとでも減らして、あの計算量を稼ごうという、そういう作戦です。で、まあ、アイディアはあの、基本的にはこれだけなんですね。まあ、もうちょっと複雑になった場合のことを、あのえー、紹介します。 で今度はもう少しですねあの今のお話は10進2桁の場合だったんですけどもう少し話を一般化してじゃあ10進の 2n 桁の乗算を考えましょうということにします。で、まあ、n が正ですけれどもそうしますと今ですねその乗算の単位を10進1桁の乗算を単位としてそれを何回 繰り返すかということを考えます と, えとまあ通常 の, その整数の乗算法ですとえこれはあのオーダーの n の2乗になるということを以前の授業で紹介しましたえこれは一応繰り返ると第6回であの紹介していたんですがそのまあ多倍長数同士の乗算というのはまあ a の長さと b の長さの積のオーダーになると計算量がそうなるということをやっていました今あの乗算の単位が十進1桁ですから まあ、あ N 桁 2n 桁同士の整数の乗算であれば、まあ、通常、n2 乗のオーダーになるというわけです。で、これをですね、その唐津ばの方法でやってみましょうというわけですね。で、今、その a と b という整数が与えられているものとしまして、でこの a と b それぞれをですね、 あのちょうど10の n 乗のところで半分の大きさのところで、まあ、上位の桁と下位の桁にあの分けて表すことにします。で先ほど実信2桁の場合は、まあ、10の位と1の位に分けましたけれどもこの場合ですと、まあ、い, わいわゆるまあ10の n 乗の位とそれから1の位というふうにこう分けて表します。 でそうしますと、まあ、A0A1B0B1 というのは先ほどの例と同じようにこう、あのー、出てくる 桁, 桁の数として出てくるんですが、まあ、今回はその A0A1B0B1 がまあ10の n 乗未満の整数ということになります。で、えー、とこれをですねその先ほどの唐津波のアイディアでその乗算を組みます と,、えー、とこの今のスライドのこの下の行のようになるんですけれども、まあ、AB を計算するのに まず A1B1 ですね。これはあとその A と B のそれぞれ上位桁の乗算をやりますと。それから、あと一番下の方では A0B0 というその下位桁同士の乗算をやりますと。それからあと真ん中では A1-B0 と B0-B1 -A1 の乗算をやりますとで。それに先ほど計算した A1B1 と A0B0 を加えますと、まあ。そういうことを繰り返します。 でそうしますと、この受信 2n 桁の整数の乗算が、唐津ばの方法で1ステップ進めますと、n 桁の整数の乗算3回に分けられるということになります。ここまででしょうかで。で、そうするとですね、今度はその A1、a1b1 と, A0 B0 と A1 a0b0 -B1 と、a1-a0×b0-b1 っていう、こう3つの積をですね、これは受信 n 桁の乗算でやるわけですね。 これをさらに、また唐津波の方法で、あの、桁数を上位桁と下位桁に分けて繰り返すと。で、そうすると、だんだんだんだん、こう、桁数を減らしていった唐津波の方法を、こう、再帰的に繰り返してで、後からその計算結果をわーっと合成するという方法、あの、形の計算になります。で、こういった、その、なんでしょうね、与えられたデータを、より細かいデータに分割して、計算を再帰させながら行う、 計算方法をよく分割統治とい う, ふうにこの英語で言うとディバイダーのコンカーというふうに呼ばれます。コンカーって本来なんか制服とかそういう意味なんですけれども、まあ、分そうですね、だから日本語ですと分割統治だったり分割制服だったりかいくつかの訳語があります。